オーストラリアの大学を卒業した後アルテックという輸入の商社に勤めていましたそこでやっていたのはソフトウェアを外国から輸入してきて日本のマーケットに売るそういう仕事を長らくやっていましたしたがって外国のソフトを日本で売る そういった分野に関してはバックグラウンドがあるというふうに考えていますアルテックを辞めて会社自分自身の会社を設立したのは今から10年ぐらい前なんですがそれからは主に日本の車の業界に XML だとかディータだとか をを使っっったデーータベースパブリッシングのの仕事を自分の会社でずっとやってきましあしたがってそのデータベースパブリッシングの分野に関してはプロフェッショナルと言えるんですけれどもプリントスイートが提供するような製品カタログのデータベースパブリッシングはニューチャレンジ。 といいううふうになっています、はいえー、自分自身自分自身の会社で、えー、10年間車の業界で働いてきたデータベースファブリッシングのエリアで働いてきたわけなんですけれどもおやはり、あのー、新し い, い, い挑戦チャレンジですね。 新しいチャレンジが自分自身に必要だというふうに考えていたところにですね以前そのアルテック時代にソフトウェアを売っているときに知り合ったリック・クーペという人間に会いましてプリントスイートという製品を実際に触れてみて。 これは素晴らしい製品であるとぜひ日本で売りたいということでプリントジャパンを始めるところから関わらせてもらいましたプリントジャパンは今年に入ってから活動を始めてまだ5か月しか経っていないような まだ産声を上げたばかりの会社なわけなんですけれども非常に日本の市場だけでなくパートナーになりたいというような非常にポジティブなリアクションをこの5か月間でいただいています。それににに関ししてては非常に自信になっていますし なんていうかこうおプレッシャーを感じるというか頑張らないといけないなというふうには考えています。えー、質問にお答えします。えー、今はあーパートナーとのまあそのパートナーシップ信頼関係を築いていきながら、あ多くのお、えー、分野に多くのお方々とですね、えー、共に歩んでいけるようなそういった体制を作っている状況です。 はい、はい、えー、いくつかのプロジェクトがすでに、まあ、実際始まるのはああ、まあ、今年の後のほうにはなるんですけれどもあります、えー、いくつかのプロジェクトがすでにい、まあ、始まろうというふうにしています。 これらのプロジェクトに関しては、オフィシャルアナウンスをしていいという段階になりましたら、ぜひとも紹介させていただきたいと、イントロデュースさせていただきたいというふうに考えています。はい、プリントジャパンのネクストステップなんですけれども、やはりまずはその日本の。 市場の日本のお客様に安心してという方は変なんですけれどもえ購入していただいてそしてその成果を上げていただくためにまずはやはりそのローカルのサポートをきっちりと作り上げるこれがまず第一の任務とミッションというふうに考えています。す まずはしっかりとしたプリントジャパンの体制づくりをさせていただくとそれはもちろんパートナーと一緒にもしていきますしもちろんその関係会社と一緒にそういった体制づくりをまずは心がけています。